Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは c r e t u b e へようこそ私、ジェネシス、ビデオジョッキーのミスです。本日は、よろしくお願いいたします。 えー、このですね、クルーチューブなんですけれども、えー、弊社ジェネシスのですね、ソリューションですとか、ここがいいですとか、お客様に実際、えー、登壇いただいてお話を伺ったりですとか、皆様にジェネシスについてもっともっと知っていただくために、えー、これからですね、第1回目という形で定期的にビデオを投稿したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 本日はですね、第1回目ですので、弊社をよくご存じないという方向けにですね、まず、ジェネシスってどういう会社なのというところをお話しさせていただければと思いますので本日、本日のゲストはですね、弊社日本法人社長のポール・リッチを迎えまして、一緒に簡単に会社の紹介をさせていただきたいと思っております。ポールさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ポールです。 はいよろしくお願いいたしますえー、早速なんですけれどもまず一番最初にですねこのクルーチューブっていうところなんですが、まあ、クルーチューブのチューブは YouTube のチューブっていうのは大体皆さんも相当つくかなと思うんですけれどもクルーチューブのクルーはどこから来てるんでしょうかやっぱりそう来ますよね<笑>あの実はまあ短い説明と長い説明は両方あるんだけどちょっと短めに行きますねいや実はアメリカの方であの去年からジェニシスが インンディーカーカのスポンサーやってるんですすよご存知だったかもしれない で, すでそのインディーカーが確か、えー、と数か月前に佐藤拓馬さんが優勝したインディー500のレースにもそうちの車が走ってたんですよね。でまあ同じように日本でジェネシスの認知を上げていきたいなとすごく思っていて、えー、いろいろ考えてたところそのレースっていうあの話題がテーマが上がってきて、まあ、我々今日本で、まあ、とにかくいろんなお客さんと えー、最高の CX に向かって、まあ、レースしていこうと、えー、いい CX を提供していこうという思いからそのレースをテーマを使って、えー、車が CX と, とた例えとすると、えー、周りのメンバーですねタイヤー変える人とかエンジンをメカニックとかドライバー皆さんあのクルーと言いますよねだからあの我々もやっぱりこう日本で最高の CX を目指していく上で、えー、クルーでやっていきたいなとでそのクルーというのは 我々ジェネシスの従業員、社員だけじゃなくて、お客さん、そしてパートナーさん、このまあ三角関係がクルーになって、いいまあ一つのコミュニティを作っていこうという思いから、このクルーという名前をつけたんなるほど。じゃあ、今日こちらをご覧いただいているお客様も、クルー、もしくは未来のクルーということですね。そのの通り今、まあ、今日日いいいっぱすで、えー、にクルーのお客さんが見見てててくれれれば嬉しいし、えー、今日これを見て ちょっとクルーに興味あるなと思ってくれるお客さんもいっぱい増えてほしいなと思いますね本当そうですねはいありがとうございますではえそんなですねまだ、えー、ジェネシスあまりよく知らないという未来のクルーの方向けに今日はですね簡単にジェネシスについてお話しさせていただきたいと思います早速なんですけれどもまずですね簡単に会社の概要をご紹介させていただければと思いますはい ジェネシスなんですけれども、弊社はですね、米国のカリフォルニア州に本社を置くコンタクトセンターのですね、リーディングカンパニーです。世界中でですね、120カ国以上、多くのお客様に採用いただいておりまして、グローバルカンパニーのトップ100社のうち、実に7割のお客様にご採用をいただいております。日本でもですね、24年以上、日本のコンタクトセンター、カスタマーサクセスをですね、リードしている会社となっております。 ではそんな、えー、ジェネシスなんですけれども、ポールさん、実際、日本のお客様にも多くのお客様にご採用いただいておりますよねそうなんですよ、本当にありがたいですね、あの今、三角さんが話したように、まあ、ジェネシスは日本でもう20年以上、えー、マーケットにいて、いろんな会社さんの、まあ、CX を一緒にです、ね、支えてきた、えーまあ、歴史、長い会社ではありますけれど、ここ最近、特にわれわれのクラウドサービスが、いろんなお客さんに評価いただいております。 あの右側に出ているあのお客様の企業ロゴっていうのはまあ全てあの日本というわけではないですけども多くの日本のお客さんがこのクラウドサービスを使っていただいてますよく聞かれるのはどんな業種がそのジェネシスクラウドを使ってるのっていうのはよく聞かれるんだけど本当にね業種問わずだと思ってるんですよねあの小さいお客さんからまあ本当に席数の少ないコールセンター10席から上はもう今もう何千席海外で行くと えー、もう2万席超えるようなセンターがこのジェネシスクラウドを使っているんですよ。どう使うかがお客さんと一緒にそのお客さんに見合った CX を一緒に作っていくというところが我々の一つの大きなミッションとして考えてるんですよね。まあ、そういう考え方からと思いたいんですけれど、えー、まあ左側にある2つのこう表がありますけれどちょっと奥にある表というのはガートナーという会社のアナリストが出している マジック・クアドラントというものになります。まあ、ここの中では、えー、ジェネシスというところが右上のリーダー・クアドラントに入っておりまして、まあ、我々のビジョンと、えー、実際、えー、事業計画がしっかりこう、えー、実, 実, 実装しているというところが、えー、示している表になります。で、まあ、個人的にはそれ以上に嬉しいのは、右の方ですね、手前にある、えー、表です。これはあの実は日本の IT レビューという会社が、えー、実, 実装しているあの。 評評価価のの表になるるんでですすけれどこれどここお客様からの評価を示しているところです実際のユーザーさんが、えーまあ、いろんな形で評価をしていただいてコメントしていただいているサイトなんですけどジェネシスクラウドも、えー、この右上のリーダークアドラントに入っているというところで、まあ、質問どんな企業がジェネシス使っているのっていうところを聞かれると僕の答えとしては、まあ、CX、えー、顧客接点、えー、体験のに対する意識の高い企業さんが まあ、我々ジェネシスをと一緒にですねそういうような新しい CX を作っていく会社が多いんじゃないかなとあと特に最近はこのコロナ禍の中で在宅そしてデジタル化 DX ですね音声だけではなくていろんな形での接点でお客さんとやり取りをしていくことを今後望んでお客さんからのロイヤリティを高めていきたいという企業が多いんじゃないかなと。 思っておりますのでまあそういうところをまたさっきのクルーの話じゃないけどどんどん増やしていきたいなと思いますはいポールさんありがとうございます実際にお客様からリーダーとしてですね評価いただくというのは非常に嬉しいことですよね あの実際に評価いただいているポイントというところで具体的にどのようなところが評価されているかいくつか教えていただけますかはい、分かりました、そうですね、g e ジェネシスクラウドというのは、えー、もう4年半ぐらい前に日本でリリースしました。で、まあ、お客さんからよく聞く声としましては、まあ、クラウドサービスなので、まあ、とにかくあの常に進化している。 機能が追加されるというところが、あの大きく一つお客さんからの評価基準になってるんじゃないかなと、あの実際もうあの4年半前にリリースしたことは未だにも覚えてるんですけど、その時と比べると本当に新しい機能がいっぱい入ってきて、えー、まこの現在の企業、まあ今の企業が求めているような CX がどんどんどんどんあのしっかり提供できるようになっております。 もう一つはやっぱり、あの我りの歴史的には、ジェニシスというのは、コンタクトセンター、コールセンター、お客さんとのやり取りに特化した会社になりますので、そういった意味で、あのどんどん我々の製品開発への投資というのは、の CX に対して、この1本に対してやってるというところが、実際に製品に表れてるんじゃないかなと思います。 なるほど。確かに、ジェネシスではシステムダウンを必要としないマイクロサービスという仕組みを使ってますので、ダウンタイムなしにほぼ毎週新たな機能が搭載されているので、デジタル化や CX など最近変化が目まぐるしいコールセンター業界にとっては、投資保護、将来性対策、どちらも実現できるので、そこが評価につながってそうですね。日々進化していく中で私たちが目指すゴール、 私たちのお客様であるコールセンター、またそのコールセンターの先にいらっしゃるお客様に提供していく価値というところを一言で表すと、ポールさん、何でしょうか。はいいや、もう一言で言うと、ここ最近、実はあの新しいわれわれの、まあ、企業スローガンが出てきたんですけれどそれって何かというと、スーパーヒューマンサービス、えー、日本語に訳していくと、超人的なサービスを提供する。こここの意意味味は何かとといいうとあのここ最近いろんな意味で、えー 技術が進化していて AI というキーワードとか、まあ、とにかく企業があのお客さんに 対, し、えー、に対して適した対応ができるようにしていくというところがもう人間の手だけではなくて技術を大いに活用することによって、えー、今まで以上のな、えー、CX を提供するということそれが最終的にお客さんから見るとすごい今の CX の体験って。 本当に素晴らしかったと思わせるような技術と人間の組み合わせをくっつけて、ですねスーパーヒューマンにやっていきたいというところが、このスーパーヒューマンサービスが表しているところになりますなるほどポールさんいいコメントありがとうございます。 私たちは、えー、コールセンターであるお客様に、えー、スーパーヒューマンサービスを提供して、そのコールセンターのエージェントさんや、えー、管理されているスーパーバイザーさんがその先にいらっしゃるお客様に対してさらにスーパーヒューマンサービスを提供できるようになれば、あのそれが一番理想的ですよね。その通りでございます。で、その人たちのあ皆さんと一緒にこのクル ー,、えー、コミュニティ日本で、えー、どんどんどんどんあの情報をシェアしながらですね、えー、お互いの体験をあのより 効果のある CX に向けてやっていきたいなと思っておりますはいポールさんありがとうございますえ皆さんいかがでしたでしょうかゼネシスってどんな会社なの何がいいのという疑問に少しでもですねこちらのビデオがお答えできれば幸いですえ弊社ソリューションにですねご興味のある方はぜひ動画下にありますリンクにですね弊社のウェブページがございますのでそちらからですねマーケティング本部までぜひお問い合わせをいただければと思います では、えー、ポールさん、最後に何か、えー、一言、面白いことがあれば、ぜひよろしくお願いいたします面白いこと、そうですね、あ, のあんまりもともと面白い人間ではないんですけれど、あのうちの US の方で、このスーパーヒューマンサービス、最後、これで、えー、締めくくっていくんであれば、スーパーヒューマンサービスに対するコマーシャルを作りましたんで、それを最後、皆さん に,、えー、に見てもらおうかなと思って、えー、ここからじゃあ、CM に入りましょうか。皆さん今日本当に最後ままでありがとうございました はい、皆さん、それではですね、最後にえコマーシャルで締めくくりたいと思います。ぜひ、えまた次回のですね、クルチューブもご覧いただければと思います。皆さん、ありがとうございます。See you next time!Customer service is all about helping people.to bring people and things together that are meant to be together. If we never chance to meet again. Genesis gives customer c a r e r e p s like me an almost superhuman ability to do just that.